動画をご視聴いただきましてありがとうございます。えー、疎通の課題を解決するワンサイクルセブン山田祐希です、えー。今回この動画はこのチャンネルの目的について、えー、3つの話で共有していきたいと思います。えー、1つ目はこの目的についてですねで。2つ目はなぜ今その目的をなそうとするのか。で3つ目は えー、このチャンネルの使い方について、えー、話を共有したいと思います。では、まず一つ目ですね、えー。このチャンネルの目的。それは、えー、シンプルに表現すると、疎通の課題を解決することです。で疎通の課題を分かりやすく表現すると、えー、分かり合いたいけど、分かり合うことができないということを指しています。相手と分かり合うことができない。 また自分自身のことがわからないということですねこの相手との疎通自分自身との疎通この悩みはいつでも誰もが経験し得ることですでなぜこの疎通の方が生まれてしまうのかそれはすでに配信しています脳の認識の癖と考え感情の関係を理解するという動画でお伝えしています 人間はこう一部の情報だけで、えー、その現象や存在の全てを決めつけてしまうそしてその決めつけを前提にして解析に解析を重ねていくんだそういう認識の構造というものを持っているんだそういうことでしたねこの仕組みによって個人の考えの癖が作られてしまうそしてさまざまな捉え方に対して 固定が生み出されてしまいまいすこの観点の固定が、えー、相互理解に壁を作ってしまったりまた自分が一体何をどのように認識して今ここの考え感情が働いているのかという自分との疎通を難しくしてしまうんですこの、えー、疎通の課題が認識の構造の仕組みによって 起きているのであればそれは主観的なこの個人の問題ではなく客観的な人間共通の問題ということになってきますつまり分かり合えないのは個人の考えや性格経験に原因があるというふうに今まで思われてきましたでもそうではないんだということなんですね誰もが共通するこの認識の仕組み がそれを生み出しているんだということになります。つまり、一人で頑張って悩みながら解決するものではなく、何をどのように考えればいいのかが明確になること。そして、解決できる糸口、解決できることが当たり前のものになっていくんだということなんです。このチャンネルは、そんな疎通の課題を解決できる技術の情報と、気づきや発見、 をを促ししてていいく内容を配信していきます、はい、では2つ目ですねなぜこの疎通の課題を解決しようとするのかについて話をしていきたいと思います人間は未だに国家レベルでも個人のレベルでも摩擦衝突争いを止めることはできていません僕自身の人生においてもいじめられていた時期があったり あとは、健康を害して自暴自棄になってしまったり、えー、関係に悩んでしまったり、あと自分の中に蓄積された、えー、マイナス的な感情とどう向き合っていいのか分からなくて、えー、苦しんでしまったり、えー、そんな他人との疎通、自分との疎通に苦しんできました。えー、今の時代の人たちがこの疎通の課題を解決することができていないということは、人類の歴史上、 この完全に疎通の課題を解決することができていなかったんではないかというふうに考えることができますでは人間とは一体何なんでしょうかこれは僕自身の考えですが人間とは想像する主体だというふうに考えていますでこの考え感情そしてこの言葉行動自分自身をどう思うのかもすべ自分自身をどう思うのかも全て 想像した結果体です。そして、その中心にあるものは、心の動きい意志だというふうに考えています。では、その人間が疎通の課題を解決することができないということは、創造性の限界がそこにあるんだということになってきます。つまり、その中心にある心や意志には、 疎通の課題を解決する力がないんだということになってしまうんです。本当にそうなんでしょうか心の動き、意志の持つ創造性はこんなところで留まるものではない。そういうふうに僕は思っています。疎通の課題を超えることができる、その関係性を作ることができる。 そしてその時代を作ることができるとそれが心の動き、意志の持つ想像する力だというふうに考えていますこのチャンネルではその疎通の課題をまだ諦めていないそんな心、意志とつながりたいそして共に個人の認識の変化からこの時代の変化を作っていきたい そんな思いで配信をしています、はい、では3つ目ですねこのチャンネルをどう使えばいいのかこの話に移りたいと思いますここでお伝えしている内容は認識技術・患術を基本としています患術に関しては既に配信している動画の中でもお伝えしていますが 1996年に福岡から始まったものですで韓国人であるノージェスとえ日本人との長い間のディスカッションを通しながら観点を移動する技術として体験化したものが認識技 術, 感術ですえ技術ですので本来はその個人の捉え方の癖やその解析のニュアンスの違いですね あとやってみての気づきや発見このやりとりを何度も何度も繰り返ししながらこの認識の焦点を合わせていくというプロセスが必ず必要になってきますしかしこのチャンネルの中ではそんな双方向のやりとりはちょっとできませんね、はい、このチャンネルの中で配信している動画を通して何を変えるべきなのかそしてなぜ変えるべきなのかということを この自分の認識とつなげながら、ぜひ深めていただければと思います。その上で、セッションや勉強会、またセミナーなどに参加していただければというふうに思っています。はい、最後に、えー、一つ表現についてもお伝えしたいと思います。えー、認識技術、感術を使ってお伝えしていますが、えー このチャンネルでの表現は、関術の公式的なものではありません。関述を使って、疎通の課題を解決しようとする僕自身の表現でお伝えしているものです。関術の公式動画サイトというものがあります。関述トータルビジョン、関述 TV というものですね。これもぜひご覧いただきながら、理解を深めていただければというふうに思います。 はい、では、えー、今日はですね、このチャンネルの目的について、えー、3つの話でお伝えしました。はい、では、えー、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。